インンクチャンネルはい皆さんこんにちは今回は私神のインクが選んだ面白場名なお馬さんたちを紹介していきたいと思いますそれでは早速いってみましょう「ピカピカ」場名の意味が「光る様子」というそのまんまなお馬さんなのですがこの馬が光り輝いたのはデビュー3戦目で初勝利を挙げた時その時は「 西田雄一郎騎手とのコンビだったのですがこの西田騎手もまたピカピカカななお方なんですよね競馬界一の輝きを放つコンビが新潟の直線競馬を駆け抜ける姿はいつ見ても光ってますねピカピカおおままわわりりささん読んん読でで字のごとくおまわりさんですねおまわりさんは普通犯人を追いかけるものですがこの馬は 未勝勝利戦を勝った時が逃げ切りがち逃げるおまわりさんという面白い状況が生まれましたここでふと思ったんですけどおまわりさんが香港のレースに出たとしたら馬名の漢字表記はどうなるんでしょうか「餅」言わずと知れた珍馬名の王様ともいえる馬ですね「餅粘る」のフレーズは。 後世に語りすぎたいくらいですこんなヘンテコな場面ですが実はサツ賞にも出走するくらいの実力は3賞のうち2勝が1月に上げたものですからやはりお持ちの時期に強かったのかもしれませんねもう勝ってるもう勝ってないよと思わず突っ込みたくなるような場面ですが実際にはもう勝ってるという意味だそうで 日本語って難しいですねこの馬自体はセールで1296万円で落札されてますが獲得賞金は1062万円儲かってはなさそうですね起きてすぐ飯食べてすぐ寝る寝るとすぐ朝いやこれは恐ろしい場面ですよ3頭続き けて読むと戻ってこれなくなりますからねそれでは皆さん、ごきげんよう起きてすぐ飯、食べてすぐ寝る寝るとすぐ朝起きてすぐ飯、食べてすぐ寝る寝るとすぐ朝起きてすぐ飯、食べてすぐ寝る寝るとすぐ朝チャンネル登録よろしくね